はあ、とそれがですねあの要は洋服ちょっと洋服でもですねその要はこういう洋服ではなくそのコンピューターでですね洋服が作れちゃうとでそれね前にもねどっか説明したんですけれども靴でも何でもですね この空間、要はコンピューターさんがその空間を読んでですね、物質空、空間にですね、もしくは土でもいいですし、土の中、それから水の中、それから空間の中からですね、物質をですね、集めてですね、洋服を作ってしまうというね。要は光、光のそのあるじゃないですか。あれで、 もう図面ができますのでこのね型まあ弱何センチとかですねあのどれぐらいまあその個人差によりますよその人に合った服ができてしまうとでそのプラスとマイナスを利用して空間でもいいしないし私の中でもいいですそれをその集めてですね バ, ババババババッとこう組み 組 み, 込み組み込むことができると。でまああのー、それはもうねその今磁石って電気でですね磁石プラス電気でですねあの体 の, そのコンピューターに設置しているのとつ な, つ, ながつながっていますのでそれがもう 接着剤のや役目ですね、要は。もう、もう、細けい、その、微量紙までですね、あのー、こう、付着してですね、こう、洋服になると。まあ、着てるか着てないか分かんないぐらいのですね、多分感覚だと思いますけれども。で、まあ、厚みもね、こう、この、衣服の厚みもね、ちょうどよくね、ですね、あのー、できると。その人に、その、 体型に合ったですね洋服ができてしまうということですね。ですのでワンピーストップトップスとかまあいろいろ名前ありますけれども、それをねあの 一, 一つの形としてですねあの型型設計ですのでそれがいいってその。 ピッピピ ポ, ポってこう打てば、ワンピースって言れはらワンピースになると。もう、もう自由自在にですね、洋服が作れてしまうと。で、洗濯もいらないと。いうことですね。え、ね、もう収納ダンスとかもいらない、になってくれますね。そうするとね。もうこの機械一つであれば、まあ、こっちとこっち設置して、まあ、 どちらでも2つ入れるのか1つないで済むのかよく分かんないですけどその辺もねちょっと細かいところまでねあのいろいろとありますのでとりあえず大まかにですねあの靴なら靴もできますしもうそれ微調整ですねあのもうコンピューターが全部やってくれますので、ねはい、硬さもね柔らかさもね それに合ったあの、えー、コンピューターさんがですねあのやってくれるということです、はい、それとですねえっ、ー、とねそれと何なんだっけなうんなんかもう一つだったんですけど忘れちゃいましたね まあ、それができるとというこでですね、はい、できます、はい、<咳>でその解体洋服もですねその解体パっッてまた散るという空間にねもう見えない微粒子でですねもう飛んでいってしまうとい う, いうことです、はい。距離もそれ測って コンピューターが全部測ってですね、飛ばして、どこの位置にその設置すればいいのかっていうの も, もう全部計算でできますので、だからもう自動的に消えていくっていう感じですよ、洋服が。もう洋服脱ぎますっていう感じですね。あまあ、家にいるときはですね、まあこういうそのね、あの普通のね、 あの服でいるのもいいですし、あのー、今までにない洋服の作りもで き, まってきちゃいますからねその人の感覚でその人の感覚が出ちゃいますから色も形も。 だから単なるワンピースって言っても自分が思うそのすごいワンピースってその感じ出ちゃいますかねね下着だったら下着どんな下着なのかとかですね。はあ。出ますよ。その人にあった。あの、あったね。こう。 洋服ができるという、ね、だから胸をちょっと上げたいって言ったら胸上げるという、上げるとか、まあ、胸を2倍に見せたい、例えば具体的にですよ、2倍に見せたいって言ったらその2倍、二倍持ち上げるっていう、そ, のそういう服装ができるとかですね。わかりますね。もっと細かく、あれしたいんだったら自分で物差しで測って、これぐらい欲しいなっていうね。 何センチとかですね。いいですね。細かい方は細かく。あのーうん、言っていけば、もうここは紐とかね、ここはボタンとかね。細かく、あのー、言える人は 言, え言って、もう分かんない、大体こんなもんだっていう人はもうそういうぐらいの、そのでもいいですし。 そういうのは私作りたいんですね、はい、<笑>そこまでいっちゃうみたいな<笑>そりゃそうでしょってどうせならってなりますよねそういうそういう考え方にだから体温調節ができるスーツって 思, い 思, ったと思ったらそういう発想もね もう自然に洋風ができちゃいますよってもう自動的に自分の思った通りにそこまでいっちゃうんですよだから言ってるじゃないですかもうありえないその領域に入っちゃった人っていうのはもう次って次って出てくるんですよだからそれがそのもののねあの道理のそのできていくそのプロセスっていう、まあ、出てきちゃうんで あの何も考えずに自然にパッと出てくるんですよねそれを自動的にそういうそのあのひ ら, めひらめくことっていうのはねだからそれを段階踏んでるからこそそういう新しいその発想ができるっていうことですのであのー、そういうそのあの何て言うんですかね要はもう考えることに関して 関してその訓練のし方によりますに よ, よるよると思うんですよね。うん、まあそれはまあまあ、まあ、もまあまたここでですねもう言っておきますっていうことですね。うん、今旧ですけれどもどうせだからあの建物でもいいんじゃないですかそういうその。 注文でねこういう形物がいい作りはこうで頑丈にって何でできてるかとかそういうのをですねコンピューターにですねその打ち込んで、あのー、こういうのがいいって、ね、言葉でね打ち込んだりとかですねうんあのー、いいんじゃないでしょうか乗り物でもねそういうのがねやっぱ空間からこう集めてきてその物体ができてくるっていうね でもね、ちょっとも5年前からちょっとあのそのパソコン で, です、ね、打ち込んでいまして、まあ、ようやく、ですかね、ここであの皆さんに発表できるのが、ねうん、やはりあの国民の皆様に も, もうその上、 役職なのは関係なくですね、もうひらめいたことって、あの、可能性ですよね。それがその、できるって分かれば、こう発表していいんですよ。あ, あって思いますね。もう関係ないっていうね、その、誰が偉いとか何とか、その権限感とかどう残るのっていう以前の問題ですよね。そこれはね。 誰でもそういうその発想というのはもう、何、あのー、ですか、あのー、可能というか、あのー、それはね、あのー、可能性はあるので、同じ皆さん脳みそを持っているのでね、脳みその使い方も、あのー、で、こう、生きているんだったら、あのー、そういう使い方もいいんじゃないですかって。 ただ勉強してるだけじゃなくて、その仕事してるだけじゃなくて、仕事の中から、そうにしていくとか、もその勉強の中からですね、こう違う方法でやってみるとかね、まあ日常生活もそうですし、もう、まあ、一つね、洋服ね、もう自動的にできちゃうっていう。 可能ですこれ<笑>だってコンピューターさんがすごい計算できるんだからこちら側がですね提案すればコンピューターさんもそのできるかできないかっていうその計算をするんですよね。コンピューターさんもそのやってみるっていうその作業をですねで き, できるんですよ。 もう現実にそういうことが可能かどうかっていうのをやってみるだけやってやっやってみるだけの話ですからね。これも非常に楽しいのではないでしょうか。はい。今12分ですね。とりあえずここまで。